皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月9日。バージョン 5.4 のストーリーを進めています。500年前といえば、あれですね。あの土作 さ, さに紛れて封印を破った写真が見つかっていない。すごく気になります。気になるといえば、これです。こんな手の込んだギミックが、全然話題になっていません。まだまだネタバレ入る期間中だから、みんな知ってて黙っているんですかね。 あるいは、ただ単純に気づかれていないだけなんですかねお分かりであろうか。今まで、こんなギミックはこのゲームでは登場しなかったはずなので、気づいた時はすごくびっくりしましたね。私もこのシエラ巡礼地の扉で初めて気づきました。もしかしたら、カルサドラ火山や汚れの谷のところも、そうなっていたのかもしれません。場所を移動しても見かけの形が変わらないのが、とてもエモいです。 扉については、設置角度が厳密に設定されているので、場所を移動すると見かけの形も変わります。でも、人の形をしたアレの姿は、どこに移動しても同じ形なんですよ。何なんですかね、アレ。これはもっと評価されるべき。だが、お前さんよ。君は、その目の前に突然現れた扉に対して何か言うことはないのかと。あるいは、あの扉は、主人公やイルーシャなど、特別な力を持っていないと見えないのかもしれません。